オを我に邪悪を退ける力をアーティファクトシルバリで命を育む豊穣の緑を我に邪悪を退ける力をアーティファクトアクエレあまねく大いなる海の青よ我に邪悪を退ける力を無駄だいかにアーティファクトといえど それぞれの力をぶつけるだけでは我には通じないどうかな ああサイヤか。 びっくりした何よ人の顔見るなり悲鳴あげていやなんか変な夢見てたんだ夢でっかい魔物が俺につかみかかってくる夢変なの魔物なんてこの森にはいないじゃないそうなんだけど 上だからってすぐお姉さんぶっ倒え。だってお姉さんなんだも、ね、ん。血は繋がってなくても、アディは私の可愛いお父さん。デブ。<笑>ちょっと子に屈らしいけど。いっぱい。何するかな。つまらないこと言ってるからよ。クーデ殴るかな。クーデ。何ブツブツ言ってるの。な何でもないよ。 「おはよう」じゃない。 ず寝てるんだもう日が高いぞうーん、まこと言われても毎日の習慣は・・・修行の量が足りないからじゃあ今日からも素振り一日五千本だなえだいたいなんで魔法使いのお師匠が俺に剣を教えてるんだろうんお前今、なんで魔法使いの俺がお前に剣を教えてるかって思ったの い痛いそういう疑問はせめて俺の一撃をかわせるようになってから言えああ言ってないのにでも思ったろ<笑>ほらとっとと行ってこい朝の修行だでも師匠修行ばっかり俺冒険に行きたいんだよ まだお前には早い小さい時にお師匠が話してくれたような冒険がしたいそのためにはもっと力をつけないとなああのー、ほら修行だ修行はーい。でもで朝ごはんは修行が終わってからだああ了解だ 早いもんだなあいつを引き取ってからもう14年かお兄様ちょっとアディに厳しくないサイヤはアディに甘いなだってかわいい弟分ですもの厳しいかそうだ。 他のおかわりはいはいお兄様 四千九百九十八、四千九百九十九、五千。だ、終わった。アディ、お疲れ様。あ、さや、どうしたの？お兄様からの伝言。モーさんのところに野菜取りに行けって。野菜？おいしいのができたからって、モーさんが。 行く行く<笑>アディモーさんの作る野菜大好きだもんねってアディよだれよだれあ<笑>それとついでにイノシシも飼ってこいってイノシシ今年はちょっと増えすぎて作物を食い荒らしてるんだって手土産にはちょうどいいだろうって俺、一人で荷物持つんだよね 私みたいにか弱い女性に荷物運びさせる気。か弱い。ああ。ぷんぷん。か弱い乙女にひどいこと言うからよ。か弱い。何か。ああ。<笑>いたいた。結構数が多いよ。 私たちだけで大丈夫かな平気さ伊達に毎日鍛えられてないんだよ<笑>じゃお手並み拝見やったお見事こんにちはモーさン、野菜取りに来たよ 揃いできたな遅かったなお前らえなんだおっしょうが<笑>気にするなおおなかなか見事なイノシシだなあ<笑>モーさんにお土産だよおやイノシシか畑を荒らすんで困ってたんだよイノシシ鍋だな今日はわしが作るのか ここにどれがいるっていうんだ。お兄様。んすみません、いつも。<笑>かまわんよ。じゃあ、一緒に作るかね。はい。ごちそうになるとするかな。おっしょう、自分から催促しといて。文句があるなら、お前は食うな。 こいいぼうしてるわよもうこんなに散らかしてお兄様もなんとかいってやってくださいんもうお兄様もこんなに散らかして<笑>なんで指定そろってこんなにだらしないのかしら お前、こりゃないよーあおーいってーな口の中に物を入れて意志を疎通しないまったく行儀悪いんだから<笑>賑やかなことだなああ、くったくった ごちそうさまでしたでししたたさて俺はちょっとモウと話があるお前らは先に帰ってくれはいはーいちゃんとサイヤを守ってやれよ分かってるよお師匠それじゃあねモウさん 野菜、あああ、りがとうございました。ああ気をつけてななんだね深刻な顔をして20年前の因縁が動き出している俺に万一のことがあったらあいつらのことを頼んでいいかタリス何この天才魔法使いに万一のことなんざあるはずがないがな念のためだ お前は一人で何でも背負い込みすぎる。わしにできることがあったら何でも言ってくれよ。ああ。頼りにしてるぜ。早く寝るのよ。明日またお兄様にしごかれるんだから。オッケー。わかってるよ。<笑>じゃあ、おやすみ。おやすみ、サイヤ。 眠れないのですかジムザを殺した。そうですか。よく笑う奴だった。俺の十四人目の剣の師だった。俺が奴を超えた。だからいつも通り殺した。ルーク様。お辛いのですか俺のことを好いてくれるあいつを殺した。<笑>だが涙も出やしない。ルーク様。 おつらいのですね。うるさい人形のくせに申し訳ありません目の前に立たれると邪魔だ申し訳ありませんティアここに座れたった一人の俺の肩バれを殺すために俺はあと何人の死を殺すのだろう大丈夫です何も心配はいりませんもうすぐ終わります ここは暗いなそれに寒いルーク様いつもおそばにおりますティア 四千九九九百十よし休憩だおっしょ匠くたくたで腹ペコだよ修行が足らんなおっしょ匠厳しいよ厳しくない修行なんざこの世のどこにも存在せんああ、うんうん、ほらうなってないで続きだおい 俺はちょっと用事があって出かけるサボるんじゃねえぞ五千三、三はいなし、じゃあな五千四、四でも、なんでこんなに鍛えないといけないんだろう五千五、五この森はこんなに平和なのに 一緒には悪いけど、ちょっと休憩してもいいよねこんにちはおお、アディボーカーよく来たなモーさん、なんか食べるものないははは この万年結束児童名、ほれ。今日はもう修行は終わったのかい？<咳>ね、おおさん。なんだね。おっしょはなんで俺に修行させるんだろう。この森はこんなに平和なのに、俺。 自分の身を守れるくらいには強くなってるのにお師匠はもっともっと強くなれって言うんだ変だよねうーんそれは難しいな知ってるかハディボうんタリスはなお前の飯を抜いた時は自分も食べてないんだよあいつはそういう男だそんなだってわしがあいつと知り合ってそろそろ15年になる タリスは必要のないことはさせないしタリスがそうしろと言ったのなら必ず意味はあるわしはそう思うよこんにちはあ、わサイヤアディなんでここにいるの修行はあ、えっともう、ダメじゃない お兄様がいないからってサボっちゃうあう<笑>まあそう怒らないでやってくれモーさんもアディーに甘いんだからそういえばお師匠どこ行ったのお兄様は町に行くって町私も行ったことないんだけどおっきい町らしいよはぁ 俺も行ってみたいな二人とも町に行ったことはないのかねおお。モーさんはあるのもちろんだよセルリアの町は結構近いしなあ、うん、あれって燃えてる山火事かな家の方よあれうわ大変だ急いで戻りましょううん おい待ってくれわしも行くよアディお前ら何してるんだはぁフガキか。俺たちは仕事してんだよおとなしく引っ込んでな仕事森に火をかけることが 何の目的があってこんなことをするのか知らんがもうやめて帰ってくれんか何言ってやがるこの牛野郎ミュウオン無意味な戦闘は避けるべき仮面野郎は黙ってなモ ー, サーアギボ坊もそう一きりとつなわしは争いごとは好かんのだとにかく 森を荒らすのはやめてくださいうるせえ、このアーマーこの子たちに乱暴するんじゃない<笑>つ、つげおお、おもしれえ俺は強い奴が大好きなんだぜ勝負だ、牛野郎 《反応がある》もし私は引くこれは無意味な戦闘だここら辺が潮時か目的のやつもいないようだしなおいタリスという魔法使いに伝えておけ俺たちはお前を逃がさないってな牛野郎 この勝負は預けといてやるぜ<笑>あっ待てアディボー深追いはいかんう、うん、派手に焼けちゃったわねああお師匠に怒られそうだよ大丈夫よ私たちのせいじゃないんだしだといいけどご飯抜きとか言われたらどうしよう<笑> アディ言ったらそればっかり、うん、だってなんだこりゃ。おっしゃお兄様アディサイヤ説明してくれるかそれがねなるほどなそいつらは俺を探していたんだなうん うん、うん、おっしょう何でもない今日はお疲れだったなうんサイヤマだはいアディアディ 起きてうーん、<笑>眠いよ、サイヤ。いいから、これ見てなに<笑>、これ。手紙お兄様の、起き手紙。 アッショーの手紙アディ、サイヤ。黙って旅立つことを許してほしい。昨日の一件は、俺につきまとっている因縁だ。お前たちを巻き込みたくないので、旅に出ることにする。この森に結界を張ったので、この前の連中は近寄れないと思う。いつ頃戻れるかはわからないが、おそらく、 一月はかからない。戻ってくるまで二人で元気にな。くれぐれも森から出ないように。何かあったら、もうのやつに相談するといい。じゃあな。タリス。追伸アディへ。修行サボるんじゃないぞ。 おっしょう、ひどいやアディ…ひどいよあのね、お兄様には考えがあって、私たちを…自分だけ冒険に行くなんてずるいえさや俺たちも行こうよ行こうってどこへおっしょうって冒険だって、お兄様がどこに行ったかなんてわからないのよだったら、探しに行こう 俺たちだってきっとおっしょうの役に立てるよ。でもねえ、サイヤ、サイヤはおっしょうのこと心配じゃないの？それはもちろん心配だけど。んだったら行こう。サイヤ、しょうがない子ね。<笑>じゃあ、でも今日はダメ。ああ。明日モーザんに相談してみましょう。 ね分かったきっとだよ約束だよはいはいじゃあおやすみねお前の片割れを見つけたぞ。 小賢しい緑の守護者が隠していたようだそうかどうした震えているぞ震える怖い俺にそんな感情はないお前たちがそう作ったはずだ<笑>そうだったな夢を見る愛され守られている夢だそうだ奴はお前からそれを奪った 奪い返す本当のお前を俺に指図するな俺は俺の好きにやらせてもらう<笑>よかろう好きにするな い, い、ルークルーク様、悲しいですかティア俺には悲しみという感情はないルーク様。 苦しいですかティア、俺と同じだな、お前は。ルーク様。お前だけだ、俺の味方は。ルーク様、お世話いたします。アディか。俺はお前を倒す。必ず、必ずだ。 ずー、騒がずー、術を見てあ、こんなところにヤギさんがほら、ご飯をあげるのだおいしいおいしいそれはよ それから、観忍したがっていくのだ。うぅ、いよいよ道に迷ってる感じなのだ。アディ、どこ行くのモーさんに会いに行くんだよ。昨日行ったろ な, なんだか雰囲気が悪いのだピーチーおやアディサイヤもちょうどよかった今からモーさんの家に行こうと思ってたんだよ姫 人が襲われてる大変助けなきゃ<音声>大丈夫モンスターなんでこの森にこんなものが…こっちに来てなんだか助かったのだ…<音声> 危ななかったなでも変だなこの森にモンスターだなんてそうねこの前のことといいなんだか物騒ねタリスお前の思った通りのことが起こっているようじゃあなたどこから来たのラビーはセルリアの町から来たのだラビーちゃん で言うんだ町から来たのなんでこの偏僻の森にここにいるタリスという魔法使いさんに手紙を渡しに来たのだお師匠にお兄様にここはタリスさんのお家ラッキーなのだでタリスさんは誰 もうじゃタリスさんはおはしばらく帰っああ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>泣かないで。 どうしたもんやな。落ち着いた？うん<笑>うん、<笑>で、ラビーは誰のお使いでここに来たの？愛車様。愛車？知ってる？うん、うん。モ、う、ー、ん、さんは？ 愛者、予知者愛者様か。知ってるの？有名な預言者だよ。なるほどな。なるほどって？いや、なんでもない。愛者様はすごいのだ。なんでも知ってるのだ。なんでも？うん、なんでも。お師匠の行方もわかるかな？アディ。愛者様ならきっとわかるのだ。俺。 に行ってみる行ってみようよでも俺、行きたいんだ昨日の夜も行ったけど俺、行きたいんだお師匠のことも心配だしそれにこの子を一人で返せないよ一緒に行くかラビわーい一緒なのだ<笑>サイヤまあ確かに。 その子を一人で返すわけにもいかないわね。やれやれ、それじゃ、わしも付き合うわけにはいかんな。モーサー、お前たちだけで、森を離れさせるわけにはいかんじゃろ。<笑>ありがとう、モーサー。じゃあ、明日の朝には出発だ。急いで準備しなくちゃね。マか、おいしいものあるかな。いっぱいあるのだ。ララリンラリン。アディ。 行方が心配なのえっとああ、俺旅の支度しなくちゃ<笑>お師匠俺行くよ怒るかもしれないけど俺だけ安全なところにいるなんて嫌だよお師匠行くからね待っててよ この近辺ではかなり大きい町だからのこっちなのだはぐれると大変だから、ちゃんとついてくるのだはーいルシューシ焼き立てだようわーおいしそうな串焼き<笑>アディ、よだれよだれあう。ウ くれない<笑>ただいまなのだあ、マギさんご苦労様歯医者様手紙はそういらっしゃらなかったのねまだ何も言ってないのにそこにどなたかいらっしゃるのですか歯医者様お客様の もので気がつきませんでした。そんなに綺麗な目なのに見えないの？ええ、普通の人のようには見えませんが、普通の方には見えないものが見えますわ。あなた方はタリス様にゆかりの方々ですね。ようこそ、愛紗の館へ。ああ、何にも言ってないのに分かっちゃうんだ。<笑>私は予知者。 アイシャラ・マクリーンと申します。はじめまして。タリスの妹でサイヤと申します。もうじゃよ。アディです。タリス氏の弟子です。アディさんあなたがそうですか。俺、どうかしましたか い, いえ、何でもありません。さて、ご用は何でしょうアイシャさんは。 何でもわかると聞きました。だから、お師匠の行方を探してほしいんです。アリス様の行方…ですか難しいですね。少し時間をいただけますかどれくらいそうですね。夕方くらいには結果が出ますから、またおいでくださいな。じゃあ、それまで町を案内するのだ これ、おいしいよ。ザリアも食べるはい、って、いない。あれみんないない。ここ、どこだ俺って、もしかしてないの の部族がこんなところでうろついてんじゃねえよなんとか言えよおい<笑>にらみつけやがって嫌なガキだぜ<笑>お前ら女の子に何してるんだなんだお前こいつの仲間かお師匠に教わったんだ女をいじめるような奴は 男のクズだって助けてくれる…あっ… な, なんだとやっちまえ覚えてる。オッケー覚えとくよ怪我はないあんな奴ら…私一人で十分だったのに…おせっかいだったかな ごめんんな、なんで謝るの変なやつ…だって、うん、俺アディって言うんだお前は無口なやつだなああでもサイヤみたいにうるさいのよりはずっといいや。 ああ夕焼けだ喧嘩しているうちに時間経っちゃったな変なやつね、あんたって。私、赤い髪の一族なんだよ。それがどうしたのそれがって…髪の色が赤いと… 何かいけないのかなだって赤の一族は不吉の一族だって何それ全然知らないよ明るい目…真っすぐな目たこんなに綺麗な赤なのにえ赤い髪の毛夕焼けの色だ綺麗だよね あ<笑>あ、笑った<笑>お前、やっぱり変なやつだ<笑>そうかなバニティあたし、バニティってうんだアディ、またな<笑>あ、ん、またね、バニティ うん探したぞあみんな赤い髪それって赤の部族の生き残りなのだ赤の部族うん、確かにあんまりいい噂は聞かないの盗賊団に入っていたり他にもいろいろ悪いことしてるのだモニティはいい子だったけど。 しました。少しですけど、お教えできることがあります。さすがは愛紗様なのだ。それじゃあお師匠の行方が分かったの。そのことなんですが、タリス様の行方を話す前に皆さんに話さなくてはいけないことがあります。何皆さんはアーティファクトと呼ばれる魔法工芸品をご存知ですか？お師匠に聞いたことあるよ。あ私も。 <笑>でもよく分かんなかった<笑>この世界の始まりからお話ししないといけないみたいですね世界の全てはエッセンスでできていますそのエッセンスには4つの種類がありますすなわち火のテッラ青のアクエレ赤のイグミ緑のシルバリデの4つ そして世界もまた我々の住むこの世界だけではなくエッセンスプレーンという純粋にそのエッセンスだけで構築された異世界があり我々が住むこの世界はその4つのエッセンスプレーンの交わるところだとされていますそしてエッセンスプレーンにはそれぞれ世界種がいて彼らが我々の住むこの世界を作り上げた 伝説ではそう語られていますさてエッセンスプレーンの世界種がこの世界を作り上げる時に使われた道具がアーティファクトと呼ばれる魔術細胞です彼ら世界種は自分たちの世界の中継点としてこの世界を作り上げた後アーティファクトをそれぞれの守護部族に守らせましたなぜならアーティファクトには強大な魔力があり それを手にしたものは、万能の力を得ることができると言われているからです悪い奴に使われないように、守ってる人たちがいるってことだよねそうです現実に、かつてアーティファクトを狙って、異世界から魔物たちがやってきたことがありますそれで、どうなったの守護者たちとの激しい戦いの末、魔物たちは封じ込められたそうです今でも、アーティファクトを狙う者はいます 強大な魔導士です。かつての魔物との戦いにも関係したとかそいつはアーティファクトを狙ってるんだええ、ね、私はそう聞いています実はそのことを警告するためにラビーに手紙を託したのですが少し遅かったようですねじゃあ森を焼いたのはその黒の同士の一味ってこと まず、間違いないでしょうでも何でお師匠がそいつらに狙われるのタリス様はアーティファクトにゆかりの深い方なのですゆかり、ね、ええ詳しくは申し上げられませんがタリス様の行方はアーティファクトと関係があるのは確かですタリス様を探すということはアーティファクトの守護部族を訪ねるということになるでしょう じゃあ、その守護部族の集落に行けば、お師匠に会えるかもしれないんだねええ、ウジャバンにはそのように出ていますね<笑>じゃあ行こうえ、そんな簡単に決めてここまで来たんだ、行こうよそうおっしゃると思いましたえ私からもお願いします守護部族を回って警告をしていただけませんか アーティファクトを狙っているものが動き出しているとあ、うん、オッケーだよ任せておいてしかし、それは危険なことでもあります危険ええ、おそらくアーティファクトを狙う黒の同士と敵対することになるのですから平気だよそいつが悪い奴なら俺もお師匠も負けはしないわかりましたそれでは 私もアーティファクトを狙う者たちについて調べておきますああでは一番近い守護部族の住まう場所はハイランディアさんハイランディア空に近き部族木のアーティファクトテッラを守護する翼の部族に警告をしてあげてください私が行ければよいのですがこの目ゆえにこの場所を動くことができません 代わりにこの手紙を持って行ってください2つありますテッラの守護部族とアクエレの守護部族の王さんに渡してください2つアーティファクトは4つじゃないんですかイグニのアーティファクトは失われましたシルバリでのアーティファクトはおそらく世界で一番安全な場所にありますですから狙われるとするとその2つなのです 了解。じゃあ手紙は私が預かりますね。あアディーじゃどっかに会っちゃうでしょ。あ町で旅宿を整えたら出発じゃな。待ってください皆さん。この子も連れて行ってくださいませんか。ラビーを。一人前の魔法使いです。きっと役に立ちます。お役に立つのだ。あ、行こう。 危なないい旅かもしれないのよ大丈夫ラビーいいのラビーはパディーやサイヤやモーさんと一緒に行くのだ思ったよりも長い旅になりそうじゃなアーティファクトの守護部族を訪ねる旅お兄様に会えるといいけどこの旅は皆さんが考えているよりもずっと重大なものです皆さんの未来に。 世界種のご加護がありますように行ってくるね愛者様またなのだ JP <タッ>ここにお前が見つけた例の子供<タッ>はっ捕らえよただし殺してはならん あの少年を殺すのはルークの役目だかしこまりましたそれからアーティファクト・テッラーだが分かっておりますでは行けは気に入らねえな人形野郎が何企んでやがる来たかミュオー・バニティウルラスはご用ですかアーティファクトテラ・テッラー 木のアーティファクト翼の部族が守っているあれですか奪ってこい4つのアーティファクトが我らには必要だそれからシルバリデの森にいたという証明あのガキがどうかしましたかアディとか言ったかできれば捕らえてこいアディなんであんなガキを私の言ったことが聞こえなかった 下がっていいはまた戦うのそうだ俺たちはウルラス様の理想のための道具だからな私嫌だなバニー人が傷つくのも傷つけられるのも嫌だよバニー忘れたのかウルラス様は 赤の部族の生き残りたる俺たちを拾ってくれた。その恩を忘れるわけにはいかん。<笑>行くぞ。ハイランディアさんだ。アーティファクトを奪い取る。 言われたのだ。山道が続くものねこの山に翼の一族が住んでるっていうのは確かなんだろうねアイシャ様が言ってたから間違いないのだアーティファクトかお師匠も関係あるのかなアイシャさんの話だとそうみたいね ボソの部族そういえば最近は見ねえなどういうことだろう連中この山の上の方で暮らしてて用がある時しか降りてこねえからなはえそうなんだまあ行くってのなら止めないけど最近この辺りには盗賊が出るからな気をつけて行くんだぜありがとうおじさん 噂してたら本当に出たね。うん。実にゴロつきっぽい格好じゃな。わーい盗賊だ盗賊だき、緊張感のねえ連中だなまあいい。ありがねまとめておいていきな。やだ即答しやがったな舐めやがって、このクソガキ<笑> 相続なんかに負けるほど弱くないんだよ俺たちクソヤッツメイなんだ待ちたまえ争う子羊たち世界に必要なのは愛なんだよあさあ俺の歌でも聞いて気分を落ち着けたまえ ラーラララルルルラララな、なんてヘタな歌なんだい、いきなり何しやる君たち、愛が足りないよ、愛が そもそもお前は何者だ俺通りすがりの美形キャラさん<笑>争いは不老だね世の中愛と平和さち自分から攻撃しといて何言ってやがる攻撃違うよ。 これは愛の道ささあ、歌おう愛と平和の歌をララララーうううこいつ、何しやがるやめよーボヤなし、達成するよ あ, ありがとう何 《芸術を返さない者には鉄椎が必要だからな》ななんだとおい野郎どもヘイまだこんなに哀れな子羊じゃやっちまえ!!》くそ今日のところは見逃してやる 大丈夫だったかい、君たち。ありがとう。お兄さん強いね。<笑>強さなんて虚しいものさん。それよりも、そこの美しいお嬢さん。お怪我はありませんでしたかえ、ええああうん。それはよかった。しかし、意外なところに怪我をしているかもしれない。 くよかな胸だ。なんなのよ、この人。翼があるの。じゃあ、翼の部族の人なんだ。おそらく。いってって。ご、ごめんなさい。いや、気にしないでください。綺麗なお嬢さん。 俺はさすらいの吟遊詩人。吟遊詩人。吟遊詩人。人呼んで。愛の歌うか。フィルスと。うん。熱はないようなんだ。な、なにするんだ。うわー。翼なのだ。<笑>いいから降りなさい。ええー。 って私はサイヤ俺アディわしはモーというラディーだよ見てるフェリシアんどうしたのだごめんなんて言ったっけ名前ラディーなのだラディーラディーうんで君たちはこの物騒な山をどこに行くつもりだったんだい 翼の部族の集落に行くんだよ。なんでば。うーんとアーティファクトがなんとか。アーティファクト。なるほどね。よち者愛車様のことは聞いたことが。死者だというなら案内しないわけにはいかないね。ありがとうございます。いやいや。可愛 い, い女の子ならなお。 もうちょっと大きくなったらねえー、くすぐったいのだ俺はかわいい男の子まあ嫌いじゃんうんうんうんなんだよ<笑>さんうんうんうんうんう ところにあるんだね。俺たちは翼の部族だからな。空に近い方が落ち着くのさ。お兄様はここに来たのかしら。俺は結構村を開けてるからわからんな。長老ならご存知だ。ろう。長老。おお、フィルムシュ。またどこぞほっつき歩いておったのか。 アイシャ様のお使者を連れてきたんですよサイヤと申しますこれをずっとどこ行くの堅苦しいのは苦手なんだよ俺は一足先に追い飛ばするぜ俺も外に出たいな お, お前さん達がタリス殿の言っておったお師匠が来てたのタリス殿は確かにここに来たよあんた達たと入れ違いだったなあそれでお師はどこにもうおらんよアーティファクトを確かめるとまた旅ただってっお前さんはアディタリス師の弟子だよ おおお前さんがお師匠俺のこと何か言ってた元気のいいバカだと言っておったのうギいやそれでアーティファクトテッラはあそれはアンチ所に保管されておるよ部族の戦士たちがいつも守っておるなら安心だねそうね ない連中だぜ。くそ、こいつら何者だ。大丈夫？つけだするよ。お前この前のガキ。なんでこんなところに？ あ, あ、ああの時の放火魔。人聞きの悪いやつだぜ。ちょうどいい八つ目。やっちまえ お前かうしやろうお前もいたのか勝負だぜよかろうこいアディやっぱりアディだバニティなんでこんなところにアディってあんたのことだったのえダメバニティ泣いてるのおいバニーどこ行くんだ ごめんヴニティなんで な, なんだアーチファクトが任務完了撤退するしまったこいつらは陽動か JP のやろうか横取りしやがってやろうども引き上げるぞま待てアーティファクト取られちゃったね<笑>アディ<笑>どうしたのアディ泣いてた 泣いてただって、泣いてたんだよ、あの子。あの子ってなん<笑>でもないアディボーサイヤモーさん長老がお呼びじゃあ、はい、今行きます。ほらアディ、ぼーっとしてないで。うん。 せっかくの忠告だったのに、すまんの。そんな、俺たちこそ役に立てなくて。タリス殿からも気をつけるように言われていたのにの。お師匠そうだ、長老お師匠はどこに行ったか知ってますか青の集落へ行くと言っておったが。青海ね。俺たちも王うん。 《気をつけてゆかれよ》黒の同士の手に落ちたかしかし使えるはずもないアーティファクトを何故見失ったよお前ほどの男が見失うとはなかなかの手だれじゃな皮肉かいや 本気のお前から逃げ切れるものなぞ、そうはなかろう。オークアイ・フィルス。やめてくれ。そんな肩書きは五年前に捨てたんだ五年前か。お前が本気になれないのは、あれのせいじゃろまだ、忘れられんのか。なあ、長老。旅に出てもいいか さっきの子供たちの手助けかお前の妹と同じくらいの年じゃったからの。よかろう、許可する。あの少年たちに同行してアーティファクトを取り戻してこい。感謝する金の翼がお前の旅を守るよう祈っておるよ。 でもあのフィルスさんって人ちょっと変わってたね強いけど変な人だったねでも白い羽は綺麗だったのだ<笑>面白い男ではあったなおーいんフィルスフィルスさん <笑>俺もついてくよお前らだけじゃ心配だいてっそんなこと言いながら変なところ触らないでください<笑>ヒルズのエッジルーク様。 お待ちください<笑>だんまりやろうかどこ行きやがるんだか冷たい感じの人だよねバニーあいつにあんまり近づくなよなんであれは人殺しの目だそれを言うなら私たちだってお前には分からんかあれは虚無を持った人間の目だ 恐ろしいんだぜ、ああいうのは。兄貴がそんなこと言うなんて。戦えば俺が勝つがな。もう、兄貴、自信過剰だよ。この前だって、強い奴がいて勝てなかったって。おう、あの牛野郎か見てろよ、次は俺が勝つ戦うのは嫌なんだけどな、私。なんか言ったかあ、なんでもない。 水切れちゃったねもうアディがガブガブ飲むからよごめん私組んでくるちょっと前に泉があったよね俺、ついていこうかいいわよこれくらいじゃあちょっと行ってくるね気をつけていくんじゃぞはい 大丈夫かあ、ありがとうあなたは誰でもいい油断するな<笑>怪我をしているな貸してみろあ、ありがとうございますこの辺りは魔物が多い気をつけることだうわ かっこいい人私サイヤっていいます無口な人ね夢でお前のことを見たことがあるえな何を突然言ってるのこの人いや何でもない寂しそうな目あなたはルークルークさんあ あ・ああいたいたサイアンどうしたの遅いから迎えに来たのだうん怪我をしているなどうしたんだ実はねへえ親切な人がいたもんだな結構素敵な人だった。 お、サイヤがのう。もう何言ってるのよ。ひどいいともいいよ。ええー、口は災いの元。なんて。<笑>ラビーは賢いな。ん。気をつけろ。うん。さっきだね。<笑>こんなところにいたか。 お前は貴様盗んだアティファクト返してもらうぞくっ貴様には用はない欲人よ私が用があるのはお前だ少年俺一緒に来てもらおう我が主はお望みだやなこった誰が強盗の親玉のところになんか分かった 力づくということだな行け獣たちよみんな注意して来るぞなかなか手慣れているな戦いにもうおしまいじゃあ今度はこっちから行くよ お前は誰…誰俺こいつに会ったことがあるお前がアディかそ う, そうお前は俺 だ, 俺だ頭の中で声が聞こえる俺とお前は同じコインの裏表どちらかが本当ならどちらかが嘘なのだ 何言ってるんだ俺の名はルーク。お前の命をもらいに来た。な、なんだって死ね。や、やめて邪魔だ。女に守ってもらわなくては戦えないのか、アーディ。みんな、手を出すないい覚悟だ。行くぞ う我に力をなかなかやるな逃げるのかこのままやれば共倒れだまた機会を改めるとしよう待てあいつブークって言ったな何なんだ 一体アディ大丈夫かなのだ大丈夫か手ごわい相手のようじゃったなうん大丈夫だよサイヤルークサイヤえな何アディどうしたのぼーっとしてな何でもないよ<笑> 変なよルーク、助けてくれたのにルークかお前の片割れを倒せなかったようだな直接見たのだろあの少年をああ お前が持っていなかったもの全てを持っているだが、ね、俺の方が強いそうかな楽しみだなあの少年が全てを知ってなおあのままでいられるのかそうなる前に俺が殺すそしてお前に返してもらうぞそれが条件のはずだ<笑>そうだっだ ファクトア悪影で奪ってこいということか察しがいいな連中がそこに向かっているということだそうだわかったインガの話だな同じコインの裏を持った 違う…これは私の意志だお前とは関係ない出て行け私の中から出て行け はしゃぎぶりじゃのうこいつらけっこう知らず二人は森から出たことがないって言ってたのだなるほどねしかし海を見てあんなにはしゃぐ気持ちはわからんなおお、海は嫌いなのかねいや別に嫌いってわけじゃないが嫌そうな顔をしてるのだ 泳げないんだよ、俺はおうびっくりなのだびっくりだろ何でもできそうに見えるのみの泳げないこの悲しみを歌にでも歌おうかリーリルリル せっかくのいい歌なのにフィル、自分がオンだって分かってないのだ何やってんのさ何にぎやかねいや、芸術の鑑賞会を芸術フォーフィルスの歌だね いいなウィルスは歌えておおアディ心の友よこの中では君だけだな芸術を理解できるのはそういえばお兄様アディの教育って芸術方面抜けてたわよねそれはそうと青の集落ってどこにあるんだろうこの町の沖合海の向こうって聞いたけど ちょっと出せないな えなんで船ならあるじゃない。最近は海が荒れていてな。だって、船に乗らないと青の集落には行けないんだよ。って言われてもな。なんとかならんものかの。すまんねえ、こればっかりは。俺だって命が惜しいんだ。静かな海に見えるんだがな。海は静かなんだがね。 モンスターが出るんだよ悪い<笑>が、他を当たってくんなどうする船が出せないんじゃ、いけないなぁ。ピルスさんなら飛んでいけるんじゃないうーん。俺の羽は海鳥の羽なんだよ。水に落ちたら沈んでしまう。フィルスさん、もしかして海が怖いとか 誰にだって苦手なものはある。<笑>フィルかわいいのだ。そりゃどう思う。<笑>でも、どうしようかしら。ん<笑>、美味しい。やっぱり、港町だけあって、魚が美味しいね。もう、アディ行ったら。アディ、お前本当に食い気優先だな。 もうちょっと落ち着いて食えんもんかねうんああラビーはいいんだ気にしないでいっぱい食べるんだよ食べるのだひいだよおィルす当たり前だろう女の子だぞあ う, う, う, う, う, う, う, うやれやれにぎやかなことじゃなうんアーディよそ見しない こぼれるでしょあの子。ん美味しそうな料理であるな。財布を忘れたのは痛恨の珍事であった。わらわともあろうものが不活であった。しかしお腹が空いたの。よだれ垂らしてる。よっぽどお腹空いてるのね。 そうそう、おいでよ。わらわを呼んだか、お腹減ってるんでしょ。一緒に食べない。う、うむ。特に同席を許すぞ。 なんか、態度の大きい子だね。そうね。ちょっと変わってるかも。俺はアディ。君はわらわはシーファという。私はサイヤ。フィルスだ。ラディもうじゃよ。うむ。では、地層になるとしようかの。うむ、ん、うまいうまいぞああ。 よく食べる女の子だなあもくもくんそれはラビーの分なのだ細かいことを気にするでない気にするのだわ あ, あそれはわらわのへへお返しなのだまあまあ そんなに熱くならないで。うるさーい。ノークーうぞ。ああ、お、お店がー。めちゃくちゃだ。ううんうん、お客さん。 ごごめんなさーい う, う全部食べられなかったよお前はまだいいぞ俺なんざ服がソースまみれだお店には悪いことしちゃったわねやれやれうう<笑>どうするこれから そうねとにかく今は青の集落に行く方法を考えなくっちゃうん、だが船以外で行く方法となると青の集落お主たち、そこに行きたいのかえうんうん。一般の例もあることゆえ、案内しても良いぞえだって 船が出せないって話だよ。船に乗らずとも幾つ目はあるのじゃ。は？どうやって？それは秘密じゃ、うん。他に方法もないし。案内してもらおっか。濡れないで行けるなら何でもいいぜ。今一つ信用できないのだ。これこれ。よし、それでは今晩海岸に来るがいい。 今の話嘘をついているようには見えなかったけどなまあダメ元で言ってみたらどうじゃろう遅かったのだって夜としか言わないんだもの海だよ海ねやっぱり泳いでいくの 普通なら船か泳いでいくしかないがの今宵は満月この時間ならうわっ海に道が潮の満ち引きが普段は海に隠れている岩場を晒し出すのじゃあまり時間はないぞ早くしやはあ 面白いねぴょんぴょんあんまりはしゃぐと落ちるぞうんわしはこういうのは苦手じゃのうそこ滑るから気をつけてえ<笑>大丈夫ほら捕まってううむ特別にわらわの手を取ることを許すぞ<笑>君面白いねななんじゃ そこは笑うところではないぞ無礼なやつめあこいつら…街で船乗りの人が言ってたモンスターね来るぞあまり時間をかけると海の道が閉じてしまうぞ た。危なかったねあともう少しじゃへえ島の中の洞窟なんだね変わってるのね洞窟の中なのに明るい光どけのせいじゃな巫女姫様、よくご無事で、ね、うん、大義であった姫様これが これとはなんじゃこれあなた方は姫様を送ってくださったのですねありがとうございますダメですよ姫様また海軍に出ておられたのですねううすまんすまんじゃありません青の巫女姫様ともあろうお方がなんでそんなに街の食べ物がお好きなのですか魚ばっかりでは飽きるからの 姫様ああ、悪かったと思っておる許せなんかえらそうな謝り方だなそりゃお姫様さまですものとは見かけによらないのだだなしてお主たちここには何用があってきたのじゃそれはですね なるほどアイシャというもののことは伝え聞いたことがあるアーティファクトが狙われているとなこの前いらしたタリス様も注意するようにおっしゃっていましたはてそのようなことあったかの姫様は町に買い食いにお出かけでああやっぱりおっしゃを着てたんだしかしにわかには信じられぬのアーティファクトを狙う者がいるとはでも 実際、翼の部族のアーティファクトは奪われちゃったんだよ下セなんアーティファクトは決まった守護者にしか動かすことはできぬ奪っても使えないでは仕方ないだろうにまあよいとりあえず青のアーティファクトは無事じゃ一応確認しておくかのお主らも見るか あ, あ見たい見たい アーティファクトテイラーは結局見られなかったもんねではついてまいれ。 違う。ああ、俺の部族が守っていたアーティファクトはこんなのじゃなかったなすべてのアーティファクトの中で最も美しいと言われているアクエレ我が部族の宝じゃ姫様いかがいたした何者かがこの集落に襲いかかってきてございます 姫様はお逃げくださいませヒルスモーさんああうん敵ねやっつけてやるのだわらわも戦うぞここはわらわの土地じゃ狼藉は許さぬここにいたかアディお前はルークアーティファクトを奪うついでも殺してやる クロの同士の手先なのかさてなだがお前の敵だということは確かだルーク様お気をつけくださいティアアンズラティア俺あの人見たことがあるルークやめて私を助けてくれたじゃないんでアディオね サイヤだったかこれは宿命なのだ夢そうだ夢で見たんだあの人のこと真っ暗な部屋であの人が優しくしてくれたアービィ何をボッとしてるんだ来るぞ アーティファクトアクエデもらっていくぞ愚か者めアーティファクトは先代の青の守護者によって封印されている機動資格者のわらわによってしか取り出せないのじゃ機動資格者お前が新しい青の守護者か アーティファク返せ離せアーティファクトが…光ってるな何どうなってるの<笑>アーティファクトが起動したかああれあれわかるよこれの使い方北条の海を滑る アーティファクトアクエレオ我に横島の心を持つ者をアーディめアーティファクトを使うつもりかルークさん、危険です引くぞティア退ける 今のはアーティファクトの力じゃアディがやったの俺がお主何者じゃ姫様大丈夫ですか大事ない皆はどうじゃはい大した被害はございませんでしたアーティファクトは「うむ大丈夫じゃ」 これらのものの活躍で無事であったありがとうございます旅のお方わらわからも礼を言うそんなねえ<笑>お礼なんていいよしかし困ったの何がここの守備ではアーティファクトを守りきれないことがはっきりしてしまった姫<笑>様結界を無効化できるものがおるとはのう どうしたものかあのんそれなら俺たちがアーティファクトを守ろうかアーティファクトをお主達に託すと言だめかな少なくともここに置いていくよりは安全だと思うんだけどうん手紙によればお主達はタリス殿の縁者でもあるとのこと信用はできようが おに縁があると信用できるのそれはそうじゃなんと言っても緑紋のタリスといえばシーファー殿なんじゃその話はまた後ほどにできんかの何やら異彩ありげじゃなうむよかろうアーティファクトをお主達に預けよう本当。その代わりわらわもお主達に同行する 姫様アクエレのそばを2個が離れるわけにはいかんからのそれはそうですが何大事ないお前たちはここの修復に全力を尽くせでも危のうございます危ないのはどこにいても同じじゃ黒の同志とやらがいる限りはな分かりました護衛の者はいかがしましょういらん この集落で最強の魔法使いは誰じゃ姫様でございますでやろおのがみくらいは自身で守ってみせるわというわけで、よろしく頼むじゃあ、今日から仲間だねよろしく頼りにしておるよやら魚よろしく魚よろしくなに誰が魚じゃん、この獣 うん <Jay a soundñana Wallace>、うん、今後のこととか聞いておきたいしね。 これがなんでアーティファクトを使えたのかなアディ難しい顔してるよ そ, そうアディ、無理すんなよありがとうじゃあ、行こうか なかなかやるな、仮面野郎。お前を排除するようにとの命令だ。できるかなお前ごときに。アルダード大体、仮面ってのが間違ってる。俺みたいな美形が、そのあまりの美しさを隠すために仮面を被るなら、まだわからんでもないが。お前を殺し、シルバリデを奪う。 これは私の使命だ。哀れな。言われたことを実行することしかできない人形か。ベルザード。お前では俺には勝てん。そのままでは無駄死にだぞ。死わからない。JP、引け。 ウルラスか。さすがに、シルバリデの結界は強固だな。当たり前だ。お前に合わせて特化したからな。他の誰が入れても、お前はこの結界には入れん。そして、この世で俺と互角に戦えるのは、お前だけだ。ふっ、相変わらずの自信家だな。ウルラス、なんでこんなことをする タリス今の私は黒の同志だ黒の同志昔のお前とは違うということか今も私は変わらん願いは一つ世界を守ることだ今のお前を見たら愛者も悲しむぜ言うな<笑>まあいいお前が野望を諦めるまで 俺はこの結界から出ない。シルバリでの結界。確かに厄介だが、お前をそこから引きずり出す方法がないわけでもない。なんだと楽しみにしているのだな。我と直接会う時を。ウルラス。